野健二さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います野さん意気込みをお願いしますはい、えー、皆さんこんにちははいということでねえー、っと僕たち同志社大学よそこにサークルよそろうはあの京都から来たんですねこっちの方にすごいあの原宿で踊れるということですごい全員がテンション上がってちょっとそうは見えないかもしれないんですけれどもこれはもうご時世ですよね しょうがないですねこの近年さ近年開催されてなかったこのスーパーよサこいの方を盛り上げるべく京 都, 府京都府の方からやってきましたので応援よろしくお願いしますで最後になりますが全チームのしんさんがすごい盛り上げ上手でもうちょっとハードルが上がっちゃってると思うんですけれどもまあ僕たちも学生チームならではの元気でねまあ負けないように 思いっきり楽しんでやらさせてもらいますのでよろしくお願いしますありがとうございましたそれでは準備をお願いしますそれでは見てくださるお客様に向けてよろしくお願いしますはっよさろう構え シマに差し込む一流の光。 るさやかに耐えた軍城を望む。<音楽><音楽><音楽><音楽> それでも仲間を信じ踏み応え続ける日々。 What is- 1 7代目の思いを引き継いだ1819郎で笑顔の花を送り届けよ う, けようは見てくださったお客様に向けてありがとうございましたはよそろう撤収